ここは無限に広がる大宇宙の埼玉県春日部最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発進行

九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです熊本熊本を。

疲れただろう

本駅でも目的地はここからさらに2時間かかりますヨヨコの家はミサイの実家がある阿蘇の隣の隣の阿蘇 の, の町。

の、美人の若奥様

皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんかフレン真ん食べたいつモニター商品を試しに使ってみませんかってことよ

何それはないだろうしな、なんだか怪しいような。い, いえ い, いえ、もちろんただ。一週間使っていただき、感想をもらえれば良いのです。

我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。

謎の男がシャッターを押すと、機械な音とともに地面から影か竜が立ち上がった。あれ、ほらどこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの？

寝ぼけているんじゃないのかいかがでしたかこれは撮った写真がイラストになり日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。

うんでしょうああ確かに絵が出てきたけど手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないのもう少し使ってみないとまだなんだかわからない感じだし。

素晴らしさが分からん連中に、声をかけてしまった。<笑>まあ い, い。すぐに奴らは、この圧倒的な力の前にひれ伏すことになるのだから。<笑>

にいた野原家の面々ところが駅前がちょっとどうしたんですか

この遺跡から骨が見つかったらしいんですよ。

いえいえそれがなんと恐竜の骨みたいなんです恐竜

ここに古墳時代の遺跡があるんですその人が住んでた古墳時代の遺跡から恐竜の骨が出たんですよ。

になりますひろしさんもお久しぶりしんちゃんとひまちゃんは初めましたね

こちらはヨヨコお姉さん私の子供の頃からの友達なのいわばチクバの友チクチクバ小さい頃から一緒に遊んでいたことを言うのよよろしくね

ご覧のように食堂をやっています宿場はないけどねララコちゃん大きくなったわねもう中学生なんだっけ

というわけで、これがしんのすけくんとひまわりちゃんよろしくね、モンキーうっき ー, っきー悪いわね、わざわざ来てもらっていいのよ、宿場のトモを助けに来たんだから

にしてるよちくばの友今週は急に手伝いが来れなくなったんでしょう？手紙の写真に写ってた一ケメあの写真は一号さんうちで働いてるのは三号くんで忘れてたこっちで影が薄いのがうちのお父さん

よろしくお願いしますようこそこんな娘たちだから気を使わず自分の家と同じように過ごしていってください

やってるに裏に建物があるよ。

日の山食堂なんですかそれは簡単うちの名字が日野山だからちなみにキャップは日野山守でもそれはもう全面的に忘れていいから。

本当に口が悪いでしょうは い, いそんなことは<笑>キャップの生きがいは仕事の後にここで一杯飲むことなの。

それを邪魔されない限りあとは私たちのやりたい放題おいおいそんなことはないぞ。

は<笑>い

<音声><音声><音声>どうやらど一体どこにつながっているのかな

こ, こはややかでもしんのすけはせっか

もう夕方どうやらシロが迎えにいただきます

ごちそうさまでしたごちそうさまでし た, うでしたああ<笑><笑>夜はいは外に出ちゃダメよ出たいときはママも行くから声をかけてね

かけちゃっちゃ野原家が居候しているヨヨコの家では夕飯が終わる時間になると風に乗って女性の声が聞こえてきます。

隣の住人青山旗が子供たちに本を読み聞かせているのですさて今日のお話はどうでした楽しかった

お母さん、誰か来てるよ。来てるよ。こんばんは。この子、お姉ちゃんの友達の子なの、しんのすけ。え覚えてるさっき駅前であったよね。両輪の子ね、気になるよね。

キノコたちと同じくらいだね。二人とも仲良くしてあげてね。はい、自己紹介。こんばんは。僕はカズマ。一馬って書いてカズマなんだ。かっこいいだろう。

巻く毎晩ここでこうやって本の読みあなたも遊びにいいらっしゃいその恐竜は女の子でした名前はエル体の長さが人の10倍以上もあるとても大きな生き物です若い女性らしく

手足を大きな花びらや木の利いた美しいシダ類の枝で飾っていましたが小型恐竜ダプトルには大きすぎると怖がられ美しい羽毛恐竜たちには地味だと言われていたのですなんてかわいそうなエルでしょうイエーイある日まだ名前のついていない哺乳類の祖先が

川に落ちてて溺れていたのでエルがその長い首を伸ばして彼を川から助けると周りに仲間の恐竜たちが集まってきて口々に彼女の長い首を褒めました誰になって3つくらいいいところはあるものですそれ以来彼女は

その長い首が目立つようにちょっぴり工夫して大きな花びらや気の利いたシダ類の枝で飾るようにしたところラプトルも羽毛恐竜も何も言わなくなりましたエルは自自分に自信が持てましたなおこれは首を長くして待ちましょう。

というお話ではありません彼女は遠い未来にプラキオサウルスと名付けられる恐竜の仲間ですどう面白かったもう一回読みますかイエーイその恐竜は女の子でした

名前はエルイエーイ体の長さが人の10倍以上もあるとても大きいうえーうえー

どうやら扉んふーふー。<笑><笑>

Hmm. <sighs>

時間だよ

おやすみなさい

「きのうのつぎだ」「みんなでたいそうしんこうきゅう」「ぐるりとまわって12の3」ではいただきます。

Thank you bet!

ごちそうさまでした。

ゆゆっ

というわけでアッソーの私に

今週の館内の清掃はこれでおしまい<笑>来週末こそはうん積極的ほらなら今すぐでも OK だぞあなた誰ほら野原しお姉さん納豆にネギ入れるタイプ<笑>

この子、お姉さん、お名前は黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、このしんちゃんというわけで、登場した彼女の夢は、この自利貧の新聞社が昔のにぎわいをともし

あなたの力でこの新聞社を再びを俺の力でできたらお姉さんあなたとデートしてあげるわ人生初デートの予行練習というわけでしんのすけの夏休みの目標はよしこうね。

になりましたでもアルバイトの佳子お姉さんが会社の心配をするなんてなんだか不思議な感じです。